次は、整列アルゴリズムの時間計測です。で、ざまな整列アルゴリズムを、まあ、データの量 N を変えて、まあ、計測してみました。私の手元のマシンですけども、えー、こうしてみると、バブルート単純選択と単純挿入方法は、まあ、個数 N が1000から2000、3000、2倍、3倍になると、時間が4倍、9倍、N の上に比例した時間かかって、まあ、非常に遅いわけですね。えー、それに対して、 え、マージソートは、はるかに、まあ、早くて、え、例えば2万とか、3万とかでも、えー、この、単純挿入法とかの2000とかと同じぐらいできます。クイックソートも、まあそうですね。で、クイックソートの方がマージソートの見受け方が早いんですけども、え、これらの増え方は大体2点と。じゃあ、ンソートは奇数ソートはですね、さらにはるかに早いわけですね。え、これだけ多くなっても、非常に早い時間で終わった。 理数相当についてはちょっと多くなると、ええー、と、いうか。次は、クイック相当のコードが整列の配列で遅いと。で、遅いっていうのを示すのはね。まあ、ランダムに作って、で、一回測りながらクイック相当する。それからもう一回この整列が終わってるわけですから、それをもう一回クイック相当する。 で、あの、X は4回。そうすると、X の方はランダムの配列のクイックショート。えー、Y の方は整列が終わった後のもう一回整列。で、これを実際に計測してみるとですね、えー、1000、2000、3000で、1回目はクイックショートが非常に早いんですけれども、2回目は非常に遅いですね。しかも、えー、1000から2000、えー、2倍になると時間が4倍、3倍になると時間が9倍。 ままた円の需要ににする時間になってしまうとで、これはなぜこういうふうなことになるかというと、えー、クイックソートは、ある配列全体をピボットを決めて、そのピボットよりも小さい値と大きい値を2つに分けて、半分半分にしていくので、まあ、非常に早く終わるとところが、このピボットはですね、 一番大きいあたをピボットにしてしまったとすると、えー、これと、1個になる。またこの一番大きいあたをピボットにしてしまったとすると、これと、えー、この残りの1個になる。ですから、あたくさん、こう、分割ないと、一番最後の1個にならないですね。これはどういう時で動くかというと、えー、今買っている例題のキックソートでは、まあ、たまたま一番初のあたをピボットにしましよと、決めていたわけです。 ですから、一番最大の値を、まあ、整列済みの配列でやってしまうと、一番最大の値をロにピボットにしてるわけですから、こういうふうに全然うまく半分に分からないままになってしまうね。それで遅くなります。では、それを解消するのはどうかというとね、え、ピボットを端っこから取る代わりに、え、真ん中の辺がランダムに取ればいいです。それにはですね、え、P として、 i たす 10-i たす1、両側の幅ですね。その範囲の、つまり、整列の範囲の中のどっか1個を決めて、ランダムに決めて、それと端っこをスワップします。で、スワップした後は、あと今まで通り端っこのピボットにして同じようになるわけです。そうすると、整列されているものであっても、毎回適当な場所をランダムに取っていって、それからそれをピボットにするので、常に一番大きい値だけを使うということはなくなるわけです。 だから、この方法でやると、一回整列したものをもう一回測っても、大体同じ時間で終わるというふうになるわけですね。